皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年9月4日。今週のエピソード依頼帳は、緑の常連金石が30個ももらえてしまいますね。ありがたいことです。週替わり討伐報酬の依頼書も、すごいのが出ました。福引券40個はなかなかのやつですね。通常の依頼書だったら、旅人バザーでいくらくらいの相場なんでしょうか。 緊急依頼書なので、超便利ツールの牧場行きですね。アストルティア防衛軍の光る宝箱から、MP 消費しない率 5% 埋めの疾風怒涛が出ました。これは強いです。今まで使っていたのがルカニハンマーとリホ系解除ハンマーだったので、リホ系解除ハンマーとはお別れです。でも、ルカニハンマーが強いので、MP 消費しないハンマーは左手用ですかね。